4月19日にリリースされた5人による最初で最後のベストアルバム、ミスター5は、フラゲ日から売り上げを重ねて、正式な発売日にミリオンを達成。その人気は加速している。しかし、そんなファンの思いを逆なげする事態が起きているようで、ジャニーズのファンクラブ、ジャニーズファミリークラブは、入会時にメンバーの中から、好きなアーティストを選ぶ仕様になっています。しかし、5月1日に、 キンプリのファンクラブに新規入会を申し込むページで、平野さん、岸さん、神宮寺さんの名前が選択肢から消えていると、SNS で話題になったのです。芸能ライター。脱退する3人の名前が消えた直後に復活。これを知ったキンプリファン。通称、ティアラには憤慨する人も多く。まだ辞めてないのに名前消すとかありえない。意味がわからない。こんなことばっかり早い。 といった声がネット上に溢れる事態になっている。実際に、ファミリークラブに電話で問い合わせたというティアラによると、なぜ、二人しか選べないのか聞いても、システム上のことで、と繰り返すだけで、はっきりした理由は答えてもらえませんでした。三人が最後だから、金プリのファンクラブに入りたいと思ったんですが、三人も5月22日までは在籍していますが、高橋と長瀬から選んでくださいとのことでした。 事務所に残る岸くんについても聞いてみましたが、今後のファンクラブがどうなるかはわからないそうで、なんとも見え切らない回答だが、3人の名前が消えたのは、どうやらファンクラブの規約が影響しているようだ。ファミリークラブの会員規約に、会員資格の有効期間は、当社が入会を承認した日が続する月の翌月1日から1年間としますと明記されているのです。つまり、5月に入会したら、 会員資格は3人の脱退後の6月1日からになります。そのため、新規入会ページから名前が消えているのではないでしょうか。芸能プロ関係者。ただ、脱退予定メンバーの名前が消えたのは、新規入会ページだけではなかったという。すでに入会している人が、好きなアーティストを変更するページからも、5月1日で3人の名前が消えていたようです。こちらはなぜか、5月2日には、